大きな握でお迎えくださいどうぞ、お入りくださいはい、どうぞ、はい、大丈夫でしょうか 今ではますね元号令和のよりどころとなった万葉集の舞台でもある武蔵野この武蔵野の地に出雲の神須佐オと伊勢の神アマペラスをお招きした時これをことほぎ法王が天より飛来してこの地で舞い踊った。 武 蔵, 野に武蔵野に増す麗しき大和の宮城へ敬意を払い麗しく輝く日本の文化が永久に継続発展せしめらんことを願い土佐の高知発祥のこの知恵を奉納いたします。 「だから優しさでいるよ」「変わるの流れ You're a o o r o n y o u a good p y o u r o o d p s o a d o n Get m o v i n チームの学生さんの皆様に今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。はい、会場をお願いいたします。